はい、皆さん、こんにちは。えー、今回もね、フライレーライトパンケーンやっていくわけなんですけど、今回はね、あのー、ちょうどね、あのー、リリースされたばっかのこのモッドをね、やっていこうかなと思います。えー、ちなみにね、僕、今回、えー、このモッドについては何も調べずにね、あのー、来たんで、今回ね、早速ちょっと、えー、ガチガチの初見プレイということでやっていきましょう。本当にね、 このもっとね、ちょっと、見た限りね、あの、本当に面白そうだったんで、あの、やってみたいなと思って、もう早速動画にし、しょった話しました。はい。ということで、スタート。おー、すげえ。えっ、ー、と、ちなみにまだ設定してないんで、ちょっと設定しておきます。ほんじゃね、えー、設定終わったんで、早速やっていきましょう。ストーリーモード。おー、かっけー ええ、意外にクオリティあるな、これ。えー、っと。なんか、選べるらしいですね。スタンダードと、エキスパート。えー、っと、今回ね、まあ、そのままのスタンダードで、いきます。ちなみに、これはなんか、戻るボタンっぽいですね。よし、やっていきましょう。ちなみにね、下手くそすぎて、途中で終わるかもしんないですけど、まあ、それは気にしないで。 やっていきましょう。んなんか聞こえたな。まあ気のせいだろう。おおわ、このデザインいいわ。この二人。このデザインいいな。ん何あれ墓みたいなのがある。相変わらず BF はさ、その声 し, しか発散よね。真面目に喋ったらどうだう ?1 キロ。 中オレタノメオオレタノメオんおなんかいる。おーおイケボーイーケボー どうん、<笑>バトルって 意外にイケボだな<咳>。はい。じゃあね、やっていきましょう。ちなみにね、ガチ初見プレイなんでね、あの、どういう設定のあれとかもね、わかんないんですよ。向こうの、向こうのノかっけ、あろうあアローか。アローめっちゃかっけんだけど。 これいいなこの曲<笑>おいいないいな乗ってきた乗ってきた。乗ってきた あこの曲いいななんか古代ローマとかなんかあのー、ギリシャ系の曲っぽいな<音楽>わやばいやばい結構この曲どくどこくるな 意外に好きだわ、これ<笑>。でもさ、よく見たらさ、この相手、あの、なんだっけ、腕にさ、形状ついてんだよ。まあ、おもりって言えばいいかあの、おもりがついてた、なんか、形状っていうか。だから多分逃げ出してきたんだろうね。 はい、終わりました。わ、いいな、これ。めっちゃいいじゃん、このモット。まあでも翻訳が大変だな。俺ね、この翻訳がマジでさ、すんのが大変だから、本当に。あんま好きじゃないんだよ。なんか、やっぱ古 代, 古代人っていうか、なんか古代の生き物なんか。 どうした急にああああ今ね肩揚げポテト食いながらやってるからね<笑>めっちゃ関係に<笑><笑>てかさよく見たらさ GF いないよな おなんかめっちゃ EDM っぽいの来たけど<笑>あやばいやばいやばちょっ待って手離してたやばいやば い, やばいあかんあかん<音楽>ああああああああああああああああああ<音楽>あああああああああああああ ああああ結構のこれ乗ってくるなめっちゃ中毒てあんぞこれ。 ああこのもッといいな初見なのに<笑>やばい<笑>ああああああああああああああああああああああああああああああああああ うん、うわめっちゃいいわこれあーこれハマるわしかもさ相手のアローがかっこいいんだよなデザインが うわめっちゃいいこれやばいゾクゾクしてきた<笑>鳥肌すげえ<笑>やべえ鳥肌がすげえどうしたどうした急に頭痛うんうお何何何何か急にホーラーなったけどうおーどうしたどうしたどうした覚醒したよ 急にどうしたん<笑>やべいべばべやべ い, やばい暴走し始めたよ。やばくないまさかの急に怒り出した。 うわ、ん、なになになんか右になんかある。なにこれ ?HP? はいはい。えー、えー、OK、おー、えー、ミス。あ、読めんかった。えー、なにこれミスしちゃいけないってことちょっと待って、<笑>ちょっと待って。初見だからわからん、初見だからわからん。とりあえずなんか、変なノーツ来たら、回避しようってことかこれ、この、これなんかスペースキーでなんかあんのかな あのさプレイ中の俺はね翻訳ツアーできないから分かんないんだよあお待て待てあ待て待て待て待て待て待 て, 待 て, 待 て, 待 て, 待て死ぬくない死ぬくない死ぬくない 困って死んじゃった<笑>。はい。あのね、今調べたんですけど、あの、なんかミスすると、なんかこの、あの、バーが増え、あの、この、右のゲージが増えて、あの、なんけ向こうが攻撃してくるらしいです。だからミスしないように頑張れということです。だから回避方法はないっていうことです。だから、あの、ミスしな、あの、ミスせず、行けっていうことですね。だからミスしたら、右のゲージが溜まって、 ていうものです。 はい、ちょっと<笑>。あのね、何回やってもね、ちょっと、あの、ヤバすぎてクリアできませんでした。あの、もしかしたら、まあ、リベンジする時も、あると思うので、まあ、もしかしたらね、リベンジする日が来ると思うので、あの、ぜひ、それをね、お待ちか、あの、お待ちして、いといてください。ということで、あの、今回の動画はここまでです。ま、あ一応、あの、途中、途中のま、カットシーン、だけはま、一応翻訳しときます。あの、残ったカットシーンとかは、 あのー、リベンジ戦のクリアした後にちょっと、あのー、翻訳させていただきますので、あのー、そこら辺をね、ご了承ください。ということで。えー、もし起きれば、あのー、高評価、そしてチャンネル登録、ぜひ。そしてね、あのー、僕、ツイッターもやっていますので、あの、概要欄からね、あのーあのー、ツイッター飛んでください。まあ、それでフォローできます。そしてね、あのー、自分いっぱい動画上げてるので、あの、僕のおすすめの再生リストとかもありますので、ぜひぜひそっちもね、確認していてください。ということで。えっ、ー、とね、今回はここら辺です。 ええー、と、次回の動画でね、会いましょう s t e e